ユニオンの戦艦、ジョージアだ。ちょっと縁があるあの子と比べて、私の手法の方が光景が大きい。そう。この手法で目の前に立ちはだかる敵すべて、なぎ払うのだユニオン所属のジョージアだ。安心しろ。この大砲で、あんたに勝利をもたらしてやるぞ。おお、いいタイミングできたな。 ウォーミングアップが済んだところだ。さては演習かそれとも出撃か映像の定期検査とメンテナンスは大事だ。指揮官も手伝ってくれるか私には夢がある。それはいつか、この海での昇援をなくし、すべての人が平和に生きるという夢だ。コーラは飲み物として最高だろう。 指揮官は酸素コーラ飲めないんじゃなかったっけきっかけさえあればいろんなところに行きたいな。獣王、投降、ロイヤル。うん。いっそ世界一周でもいい気がする。あはぁ。指揮官もこの手法が美しいと思ってくれるのか思う存分干渉するがいいぞ。 ははん。さては指揮官、自ら死者の標的になろうとする根担か任務か。戦闘任務ならさぞいいだろうな。<笑>レポートを提出していない任務は完了したとは言えない。指揮官、確認するのを忘れるでないぞ。指揮官、あんた宛のメールだ。よければ、 封筒にある切手を譲ってくれないかはぁ、あ。お、出撃ご苦労だ。冷えたコーラでも飲んで、すっきりしないか委託組が戻ってきたな。そうだ、酸素コーラも持って行ってあげよう。部下をねぎらうのは、上官のすべきことだからな。次の戦闘では、私の力を見せつけてやろう。今度はどんな相手だ 期待して損したってのは勘弁してくれよどんな走行だろうと、この巨峰で打ち貫くのみ撤退しか、ないのか。この巨峰の響きで、お前らの最後を奏でようくっ走行損傷だと倍返ししてやる指揮官はこの力を手にするのにふさわしくないようだな。 桃はいいぞ。美味しくて栄養もバッチリだ。指揮官もどうだ出撃戦闘は確かに血が悪くものだが、たまにはリラックスするのも大事だぞ。今度旅行するときは一緒にどうだあんたがいればきっと面白い旅になるだろうな。ユニオンから出発して、ロイヤルとアイリス、そして投降と。 ああ、いつかする世界一周の旅行の計画を立てているんだまさか行かないってことはないだろ<笑>指揮官が真正面からアタックしてくるとは思わなかったないや私としては世界一周の旅が思ったより早く始まりそうで嬉しいのだぞハハハハ私にでは ありがたく頂戴させてもらいます。<笑>いいセンスだ。指揮官はもう少しセンスを磨いておくべきだな。アズールレーン。